ここは平和なコウマカンドある日、長年の過労がたたった伊沢与作屋は持病のトリンクルにかかって寝込んでしまう。さらに不思議な力が働き、伊沢与作屋が広げていたコウマカンの空間が暴走し、コウマカンは異世界に繋がってしまった。果たしてコウマカンのレミリア、スカーレットは元の世界に帰れるのだろうか。レミリアのカリスマが世界を救うと信じて、ストーリー、雑すぎない、いつものことやろ。 ていうかなによ、なんで昨夜の能力が暴走でコ魔館が、ピンチになるのよ。咲夜、昨夜はどこなのいけませんお嬢様、トリンフルが伝染します。ははは、マ、まあレニーの創建にコ魔館の、命運がかかってるということで。じゃ、私は図書館で本を読む仕事があるからこれで。おいこら、逃げるな。図書館、なくなってるんだけど。大変ですパチュリー様、私たちの、 図書館も異世界化の影響で行方不明です。ついでにパチュリー様の秘蔵の薄い本も紅魔館を救うわよ。レミィー切り替え早や。とりあえず冒険に行くにはユニットを登録する必要があるわね。ユニット登録かってところをクリックしてみなさい。<音声> 登録できたみたいねとりあえず人数いっぱいまで登録すると良さそうねうむ玉よけは多い方がいいものねえー、ちなみにユニットを複数作ると順番を変えられるの一番上に配置したキャラは拠点の顔役みたいになるわまあいわゆるヒロイン枠かしらヒロインってことは断然私ね今回の主役は他でもない私だものじゃあレミーが一番上と でも一番上って攻撃のターゲットにされそうですよね。弾避けだね。うふふ、確かに弾避け、多い方がいいよね。それは困る。次は商店に行ってみましょうか。いらっしゃいませ。で、ヒエダ10。これは相馬館のお嬢様、ヒエダク商店にようこそ。この店では冒険に必須な部分の用意をいたしますよ。 うるさい、またぼったくるつもりだろ。何をおっしゃる当店の価格設定は、至って良心的。リーズナブルでございます。もっとも、当店以外の部分ショップは、すでにすべて破壊。元へ、廃業いたしましたので、レミリアお嬢様は、当店で購入するしかないのですよ。いい。そういえば、うちの取引先もございます。そちらもレミリアお嬢様には、必須の施設。 ぜひそちらに向かってみてはアイテムを作成するにはそくむふむ品揃え悪くない現在どの業者も資金なんで開発が滞っておるようでくくく地球が潤沢なら良い部分も開発できるでしょうに絶対こいつのせいだろいらっしゃいませなけ貴様は来ているのあら 吸血鬼のお嬢様ですにゃニャント寺院にようこそ、ここでは死者蘇生を扱っておりますにゃ死者蘇生え、このゲームって死ぬのそうですにゃ戦闘後に復活しませんにゃあ、ロストとかはないのでご安心くださいませにゃこのゲームでは死者蘇生の呪文を覚えることはないので、お亡くなりになった方がおられたら連れてきてください。安心確実に蘇生処置させていただきますにゃ絶対、 死体をパクるつもりだろ。とんでもございませんにゃ。ふ、ふん死者を出さなければいいんじゃない。できますかにゃこのダンジョンにおいて、冒険者の命など軽いもの、シューティングの残機やステラさんより軽いですにゃ。く、そういえばダンジョンって、どこにあるんですか街外れですにゃ。確かアリスとかいう魔女が、ゲートを開いてますにゃ。誰もお亡くなりになってないようですにゃ。こんなところ、 さっさと出るわよ。ひどいですにゃ。そんなこと言うと、次回の手元が。おいやめろバカいらっしゃい。あなたがここの門番。違うけど、まあ。手が空いてたのが私だけだったし、ここからダンジョンに行けるのね。そうよ。この門は会の中心に繋がってる。あんた以外にもダンジョンに、挑戦する奴はいる。ほっといてもそのうち解決するんじゃないうるさいわね。邦魔館の問題を別の。 やつに任せてたまるもんか。とりあえずダンジョンを制覇したらコウマカンは、戻るんでしょそうじゃないのよーし、準備が終わったら突撃するぞ。それじゃ、頑張ってね。ほ う, う。ここがダンジョンね。迷わないように、慎重に進んでいきましょう。コウマカンのレミリアさんですね。 私は長江区、ダンジョンの水先案内にここは月曜の命中。かつてコウマと呼ばれたところ、険度は再開。と言っても冒険になれないものには、こまめなレベリングを、おすすめしますよ。あと、ポイント振りも忘れずに。何十コインを発見しました。裏と表が逆という、貴重なコインです。ちょっと欲しいですね。 皆殺しだだででもなんだか強そうですよやったーこらフラン、無闇に戦わないの。じゃあどうするの圧倒的なパワーで全滅に決まってるでしょ。同じ野郎がお嬢様、実際のところバトルでは細かい命令を出すことはできません。お嬢様にできるのは、バトルに挑むか撤退するかの高速さね。いつものことで右の設定でおピンチになっても全滅するまで。やったー 油断したわねさ助けてさひどい目にあったみたいねまあ、切り替えて次回は頑張りましょメイ、ね、クソネコ、うちのペットになりささいよひどいさぁさですぁさ というか、アタイはさとり様のペットですにゃいいじゃない。うちのペットになりなさい。お断りですにゃち、せっかく勧誘してやってるのに。勧誘のつもりだったのか。ささやくな。祈るな。栄ゃな。念じるな。みんな元気になりましたな。本当灰になってない。も、もちろんですが。こっち見て話せよ。